いか、ね、の塩辛好きなんですけどアハビの塩辛はすごいですよ本当にからか。すごい<咳><咳><咳> 気をときょうはだからオリーブオイルににんにく入して煮詰めて、香りつけして、それはもう野菜だろうと。 野菜よく入れてる。<cuid Happen> でもそれやりながらその場で来、ね、るのかいてみたら発想なんで。 うん、何 試し、うん、だったら昔からも<笑>あるんです いいじゃないですか。 <소리> 도대체어떻게되냐 <笑><笑>これブ ー, <笑>ーとかなか入ってき<笑>、ね<笑>うう OK、てるかどこにメッセージ全くないな、うん Bye. しないかけて<笑>ちょっと出てちょっとええ<笑>ない。<笑><笑><笑> Gracias. 前のちょっと痛いになった時に、うん、無理して逃げてたんで、次はし っ, っかりっかりだったらまだ痛いるな。うんうん<笑><笑> Peace. ヘ、うんうんはい<笑><レー><笑><ダ><笑> い や,、ま い, や, <笑><笑>えー、い, やいい経験をさせていただきました。いいえー